ああ大変長らくお待たせいたしました21時より開始予定だった、えー、スパ 2X の大会ですね参加者2名ということで10先方式に変更させていただきました参加いただいているのがベンダーさんとユッキーさんですねこちら2名で10先戦やっていただきたいと思いますそれではスタートボタンを押して始めてください はい、令和元年最後のスパク X 大会、実0先まさかの本多同キャラさあ遠距離で張りて張りさあお互いゲージを貯めて、つきにはジャンプ台足から大一番投げ、<笑>もう一回はめていく、ビオっている小足からあこれは100巻当たってめくり。 距離を離をし頭突きがあったド先にラウンド取っていったのはベンダーさんの本ですね。 寄って一戦目勝利はベンダ・ホンダあすいません ジャンプしおっとめくり気味にスーパーズッツキいったんですが逆に返していくさあシャガパンから張り手リラウンド連続で取っていくさあ<笑>ジャンプダイヤシ当たらないところにしっかり仕込んでいた大ちょ投げ同キャラ独特のあっとズッキに動いてしまったが さあ体力リードを生かしてコパンで相打ち取っていく頭突きに相打ちさあこのリードは頭突き同士だと一向に縮まらないさあお互い気をうなっているがさあこのドットの体力からやれることがあるのかさあ頭突きガードさせていくさあこれで圏内か 残り時間は刻一刻と迫っていく頭キき頭突き削りもしやあっとちょっと残った頭突きああ削りきれないこれはドローですかさあラウンドは進みますが勝ち星はお互いにつきませんラウンド一本リードはベンダーさあ100巻ガードガード頭突きで追い返していく あ相打ちあ今回は体力リードしているのは雪川あズツきガードあ中辺距離じりじりとしたさあここで空中ヒット一気に近づくスーパーズツきはガードしているさあおいちょコパンで止めて体力ドットに追い詰めた先ほどとは逆の展開 残り時間を有効に使って最後は頭突きと張り手相打ちこれでラウンド11ジャンプだよしさあこれめくりの頭突きが当たってダウン張り手が重なっている100では抜けれない頭突き当たってさあ体力リード大幅に雪川頭突き体育になっている削り さあ少し残ったらこの体力差ひっくり返すことはできるのかこの組み合わせさあじりじり下がった結果最後は頭突きに当たってしまうこれで取り返す1対1 とはいえホンダ同キャラかなりタイムを使っての試合となってますので10先だと結構精神的にもきつくなってくるタイミングがありそうですねあずつきずつききお互い、肥満はないんですが削りでじわじわじわじわ体力を持っていっているあ張り手の歩打ちこれで両者圏内。 ズッツキ動いたところに当たってしまうラウンド選手はベンダーの本だンさあジャンプだよししっかり落としている頭ツき見てから返していく中距離お互い張り手とコパンでうまく前を調整している頭ツき対育になっているぞ これはが勝つあジャンプ大足、ズッツキは出ているんですが、潰しております、100残り削りあ、スーパーズスキの2発目のところ、割り込んでいったラウンド1・1、もつれます、やはり序盤は。 遠距離で ジ, リ ジ, リとした展開ジャンプ台足当たって体力若干ながらユッキー側がゆりズッキ ー, ー最後はジャンプ台足相打ち取っていったのはユッキーの本田ユッキーさんがね、あのー、ズッキーを出すたび相手側、あの返、ー、しのズッキーの コンパネの音はするんですけどギリギリ出てないっていうのがついてますねさあ、はい、ジャンプ台足当たっている体力一気に半分持っていった お互い体力が少ないところおっとうまく抜けたがこれは当たらないさあお互い何を狙うズ体力ほとんどゴブだが若干ながらベンダ優勢かあーっとこれ体力はダブル KO スパ2はダブル k o ラウンド進まないんですねジャンプだよしサズつきこれは表だったか上りで当たって体力一気になくなっているあーっと最後は張り手と中盤か何かが相打ち体力が残っていたベンダガーがラウンド選手 あズスキーこれは乗っかってしまった形、はい、あ中距離の張り手で若干のダメージを取って体力的にはユッキー側が1割程度優勢これで5分になった、はい、対空にはならないが削りダメージ 残り時間も迫ってきたが、これは頭突きヒットあ、一気に端に追い込むが張り手で追いつかず、急に相撲になってきた、頭突き頭突き、時間切れギリギリ、勝利はベンダー。これで2対2 ホンダ急に途中でね相撲になりますからねあジャンプたやここはガードでしのぐ張り手の判定が強いあ、うまく反応して相打ちダメージを取っていく ここはガード あ, ーあと一気に体力があ最後の張り手相打ちになってしまいこれはダブル KO うまくジャンプだよしこの頭突きは見てから返していく素晴らしい張り手と頭突きダメージ的には頭突き側 が, が若干高いか <笑>一気に体力お互い店内までうまいここの頭突きは張り手の隙に差し込んでいったさあラウンド選手はユッキーが張り手削りもバカになりません これは空振りになってしまうあ、体力ほとんど並んだぞああ頭突き刺さっていくまたしてもラウンド1時 これは飛びに刺さってしまうジャンプだよしうまく差し込んでいるさあピよりも怪しいがさあここはゆっくり時間を使って張り手置いてある張り手が強いあ5 0 0 0取っていったらベンダーの本 こちらでベンダーガーが3本選手という形、はい、さああーっとジャンプ大パンは勝てないと外野手を押さないといけないんですねまず突き反応して返していくあこれは乗っかる形 あここは交差していくあ体力はリードしていますが安直な頭突きで削りにすると返されてしまうですがここはねじ込んでいくさ、はい、あうまいしっかり頭突きを見てから返していく 体力ほとんどゴムの状態あっとズッツキーうまく返していくさあこれはお互い相打ち削りに行ったがちょっと足らないあっとタイミング全く一緒のズッツキーこれは相ル WKO さあお互い通したいタイミングは一緒さあ相打ちうまく返していく さあ頭突き通ってこれは表ガードをしっかりガードしているあ対空気味ですが確定はしておりませんさあっと技振ったところにズッツキがヒットジャンプダしさあズッツキを埋めていく あ体力的にはお互いお互い同じぐらいずつ減っていくあ体力先に削ったのはベンダガワあこちらで勝ち星若干差が出てきた4対2 体力的には半分程度お互い削っている状態頭突きが相打ちあジャンプだしうまく当てていくあ先に圏内に到達したが相手のダメージがすごいあ一気に体力並んでまたダブル KO が見えますがさあお互い頭突き打ってこいよと最強の展開残り秒数は あっとこれは中盤でしっかり止めたあ無敵技のはずなんですがあの距離だと、ね、無敵切れちゃうみたいですねダメージ計算でしっかりラウンド取っていったユッキー側の本ダあうまい頭突きをしっかり埋めて削りダメージ さあ先ほどから残り時間ギリギリの戦い続いておりますが体力的に持っていくときは一瞬あーっと張り手少し届かなかった差し返しの張り手ですねさあほぼ毎試合1対1のラウンドにもつれ込んでいるような気がしますあずつきしっかり重なってここは大一投げ 中盤から大一番投げ返していくさあ張り手うまく潰しているさあこれは見ている上りジャンプのところに頭突きが当たってしまうさあこれは見ていた確認して返して中盤から大一番投げまだ足らないが張り手重なっているさあベンダーここで4連勝 的には5対2あ視聴者側はあのー、キャラが、ね、一緒なんでなかなか判断つかないかもしれないですが 1P 側、ピンクのふんどしあこちらがユッキーさんのホンダ。 スーピー側緑色のカラーのがベンダーさんの本だとなっております、はい、ラウンド選手ベンダー、はい、頭突きしっかり返して相打ち赤ペースとかだとね弱頭突き が後から出した方が一方勝ちなんですけど X だと相打ちがいいとこみたいですねあでもこれはしっかり返しているあ引きつけると一方勝ちって感じですかねああこれは表さあ最後はめくりなのかちょっとわからなかった一気に体力持っていったやっぱクレジット補充します キャラ間違いですねこれはそのまんま倒しちゃってください現在のスコアが、えー、6対2ベンダーが6ユッキーが2のスコア状態となっております最短残り4試合あ今のラウンドはちょっとキャラを間違えてしまったので倒していただいております 気を取り直してまいりましょうスコアは6対2第9試合ですねさあまたしても体力リードはベンダガワーガーアジャックパンチューパン あこれはまだ空中だったか、おっと、岩 ー, ーで投げていくあ張り手でうまく削ってさあ、中距離張り手と頭突きが相打ち、やはりダメージ的には頭突きの方が若干高いか、ああうまく返していく、タイミングぴったり、ここはめくり気味でしたが。 100間で抜けていった体力1割を切ってこれはもう削り23発で溶けてしまう体力だがまだまだ戦えるさあ、相打ちは耐えれない、はい、あ、スコアは7対2。 少し厳しくなってきたかユッキーの本田さあ現在6連勝中なので一度連勝を切って落ち着いていきたいさあラウンド選手ユッキー連勝は一度ここで切りたい うまく打ち、頭突きこれは頭突きでうまく返していくさあ見えているこれもしっかり2発目のところに頭突きで返すあ体力大幅リードあーっと乗っかってしまうあ危ないこれは危ない比較勘投げはめはギリギリ回避できたが かなり体力も削られてしまったので気が抜けない状態になってしまったああ、中足の隙に頭突きが刺さるラウンド 1, -1 ・1、はい、遠距離の張り手合戦、ダメージ的にはお互い同じくらい減っておりますが。 スきを返していって100にずキき出したんですがタイミング悪く潰されてしまうあっと起き上がりのスき最後はパンチ投げアベンダーの本田が止まりません すみませんスコアは現在8対2ベンダーガーが大幅リードの状態はず突き返されてしまう りり手の4発の発削り意外と大きいあここで頭突きガードさせてあとは相打ち圏内かと思いきやちょっと残る張り手あっとコパンの一発が痛いおっとジャンプ台足うまく差し込むところだったんですがギリギリ頭突きの方が判定が強かった乗っかってしまった形ラウンド選手はユッキー 頭突きの打ち体力はほぼ五分張り手に一歩負けしてしまうさあ重なった張り手から頭突き青に無双打ったんですがしっかり2段目のところ頭突きに反応していくまたしてもラウンドは1対1あジャンプだよしさあ頭突き埋めて この頭突きは相打ち、相あ発あ端に追い込まれてはいますがうまく差し返しているリバースの頭突きから張り手重ねてああ体力もうドッとこれは苦しい。 お互い何を待つかといったところ置いてあった小判が中ンこちらにズスキが相打ちはいでこちらで現在リーチですね9対2の状態こちらベンドさん勝ちますと 先ほどからかなりいい形で1ラウンド目、体力有利は続いているんですが、2ラウンド目、3ラウンド目、なかなか倒しきることができない。 つきねじ込んでラウンド選手雪川ーはい、ありて削りダメージを大幅に奪っていくあ体力じわじわじわじわ お互い少なくなって、相手の押収、うまくジャンプ台あこれは乗っかってしまった、あ最後、100巻、無敵をうまく使って、ラウンド1・1、なかなかあと一押し取らせてもらえません。 相撲らしからぬアウトボクシングスタイルで距離を詰めずにお互いずつきを待っているさあ張り手が勝って打ってしまったがあえっとここでコマのミスあ ま, だまだチャンスはある張り手のち さあ体力お互いドットあこれはダブル KO かあギリギリラウンドつなぎました鬼無双を打ったタイミングでやってしまったというようなリアクションを見せてましたがなんとか命はつながった中盤パンと ズッツキの相打ち体力的にはまたしてもほぼ五分の状態でラウンドが進んでいく壁にじわりじわりと押し込んでいきここはバックジャンプの台足うまく誘っていますあーっと踏みたかったんですがズッツキの方が早い さあこれはうまくジャンプ台足で蹴り返してズッキさあ残りの秒数ほとんどないぞタイムアップここでなんとか連勝ストップ止めていったユッキーの本多勝ち星の差は現在9対3依然としてベンダー側のリーチは変わりませんがここで1本切ったのは大きい ここからどこまで取り返せるか置いてある張り手が強いいち投げをリバーサーで押していく体力若干リードはベンダーあっと100巻の空中判定のところに頭突きをねじ込んでいく 完璧なリーチをかけていくか張り手2段目はガードの扱いだが削りダメージが大きいこのラウンドは体力リードユッキー側 残り1割の体力どうやって削り取っていくか、うちさ打、一気に圏内、あっと、あいう打ち、これはまたしてもダブル KO、ラウンド、こちら星は進みません。 体力一気に持っていっているワンピー側ユッキーの本田ダあうまく差し返してツツ、はい、キと張り手相打ち残りドットの削りこちら押し合いで相打ち OK、はい、ラウンド1・1粘りますあ、張り手、はい、あダウンを取って張り手を重ねていく あうまく頭突きで位置を入れ替えて画面を広く使っていくあ張り手、ジャンプ台足反応が早いあっと鬼無双からめくり、小鼻投げ、置き攻めはあっと頭突きと百貫お互い相打ちユッキーさんがここで連勝していく スコアは9対4お互いね、ね、あのー、張り手をかなり対応してますんでボタン連打の疲労もかなり、えー、溜まってるのではないかとたメキャラプラス連打ですからねなかなか腕への負担は大きい気がします。 めめて緩め ま, せんまたしてもリーチ先にかけていくベンダー・ホンダジャンプだよし反応はしているんですがギリギリ間に合っていない鈴きからこれは駒投げを狙いに行ったんですが100貫もう一回投げていくあ100貫裏回りピよってしまった勝負あり こちらでベンダさん1 0本選手となります最終スコアは10対4ですねすさ、まあね、ま, <笑>まじい試合でダブル KO の数が<笑>ものすごいので10隻20隻ぐらいやったような<笑>感じなんですけどお互い何か <笑><笑>えー、かなりね、もうん何ですかその連打とかための感じは疲れないですか、十先とか連続してやったときっていうのは見応えがある試合、ありがとうございました。